いいま、ね、せ、ね、ん新婚役 g m って呼ばれる人とプレイヤーが協力して作り上げるゲーム1か月につき1つのコンテンツを捨てて彦根の究極のラーメンを作るっていうのをやってみたいアニメラメボです 実際にアニメの中に出てきたお店の料理を食べに行く横浜が舞台になったドラマでもできるここに出てくるラーメンとお、うん、ー, ー, とーで僕は広島にある住宅私たちの住宅の住宅に行くことです最近、うん、コロナもおさわってきているのを見解旅行も行く夢ではないと思ってこ れ, それにしました 人狼ラボをしたいです、うん、みんなであのー、楽しくでいます今は沖縄に行きたいです沖縄に行ったら海に行ったりチちらメ水族館に衣装作りを提案します自分たちで作って 来てみれたら楽しいんじゃないかなと思いますボルダリングがしたいなと思うのでアスレチック全国にあるのでまあ行ってみたらアスレチックなどにみんなで行けたら楽しいなと思うしポンさん滑り台のアドクール行きたいねトランシーバーかくれんぼカレーラボですいろんなカレーを食べたいです今日<笑><笑>、はい、僕は<笑>えっと餃子餃子餃子